それこれを見ている動物病院の先生たちからは称賛さされるこここと見てくだいからが僕はみんなを代表して言っときますけどもえ太ったワンちゃん猫ちゃんの手術は大変。 何ですか大変ですやっぱりもう脂肪が多いですから、はい、もう臓器を出すのに脂肪をのけてのけてっていう<笑>のけてのけてはい、はい、そこに、えー、臓器にアプローチしていかないとダメなので太ってるワンちゃん猫ちゃんは手術が大変です<笑>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 今日はヤマト動物病院のヤマトヨウスケ先生に運動の大切さについて聞くよイタリアの猫ちゃんのお散歩にもついて行っちゃいます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 今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市石風呂町の大和動物病院。大和洋介先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生ご自身アスリートということで、はい、トライアスロンとかマラソンとか、はい、もうフル出場なんですけれども。はい ワンちゃん、猫ちゃんにとって、運動っていうのはやっぱり必要になるんですか。はい、発売。必要です。必要ですか。はあはい。ワンちゃんも、猫ちゃんも。どちらも必要です。もう、はいまあ、ワンちゃんはお散歩っていうのがね、もう毎日しなきゃいけないというか。飼い主さんの義務というか。か そ, そうですね。あのー。まあ。 家にばっかりいるだけであればストレスにもなりますしあのやはりあの体を鍛えてる意識はなくてもお散歩するだけでも鍛えられますで体を鍛える、まあ、適度な運動ですねもう私みたいに過剰な運動はしない方がいいですけども適度な運動っていうのはやっぱりそのまま健康あとは寿命そういうのにあの直結していきますあの日本では 小型犬、超小型犬、まあ、チワワとかトイプードルとか、えー、人気であのお散歩が必要ない、えー、と考えていらっしゃる方もい ら, いらっしゃいますしお部屋の中自由にしてればということですかそうですね健康になるための運動には全くなりませんので嘘でしょ知らなかったですまずあのえ 家の中走り回ってるだけでは、うん、あの全然もうマラソンは完走できませんしね<笑>ええそうなんですか、まあ、マラソンは完走はしなくていいんですけども、うんまあ、立ってるだけよりも歩く走るそういうことによって骨筋肉にかかる、えー、重さっていうのは体重以上のものがかかりま す, ます、ね、そうですねそれで、えー、体が鍛えられます、まあ、極端な例で言うと、あのー、無重力の 宇宇宙宙に行く宇宙飛行く飛士さんあれあの日本に帰ってあ、まあ、日本じゃ地球ですね地球に帰ってきた時にはうまく歩けないぐらい筋力が低下してる立 ち, い、ね、立ち上がれないっていうのは、ね、あのこれはあの比較的有名な話かと思うんですけども。はい あの筋肉骨に十分体重をかけることによって負 荷, 負荷をかけることによって要は歩くことですよね走るのももちろんいいですしそういうことによって骨もも強強くくななるし筋力も強くなるで、えー、若いワンちゃんを飼われている方はあんまりこういう話を聞いてもあのピンとこないかもしれないんですけども特に気をつけてほしいのはやっぱり年をとって。 からなんですね、はい、で若い時っていうと確かにあの何もしなくとも衰えを感じることっていうのはない、えー、ただし年を取っていくともう途端に特にワンちゃんですと後ろ足ですよねから弱っていきます。はあでえー、じゃあそんな時に じゃあこれから運動を始めようって言って運動習慣がないワンちゃんこれからじゃあ運動を始めれるのっていうこと年取って急に言われてもね無理ですよね、うん、なので若い時からやっぱり運動する習慣をつけるとだからあのー、患者さんのワンちゃん、あのー、見ててもよく運動する子ってものすごく元気ですよえ年取っても年取っても元気ですやっぱり長生きしてますよねそういう子たちっていうと明らかにそこらが違ってきてますはい じゃあ一体どれくらい運動すればいいんですかね、ワ, ワンちゃんだと。小型犬ですと、まあ最低一日二回15分をええー、行う、まあ合計で一日30分ですよね。いや今の時期だとかなり暑いですから、はい、朝早い時間と日が沈んでからということですね。そうですね。まあ特に朝長め、まあ夜短め。うん、夜はあのー、アスファルトまあ熱せられてますから、あのー。 暗くなってからって言ってもまだ暑いので、うん、そこは十分気をつける必要はありますけども、はい、はい、あのお散歩してあげてもらって、はい、アスファルトを触って5秒以上暑いとなったらもうダメですね。5秒間。ダメです ね, ね。もう実際にあの触ってくださ い,、はい。はい。やっぱりもう夜でも結構あのぬるいというか、はい。はい あのそれだけアスファルトに我々よりよりワンちゃんの方が近いですから、はい、これはもう熱中症 の, あのまあ常識として今はなっているかとは思うんですけどもあの日が沈んでからでもあの熱中症にはなりますのでそこは十分気をつける必要はありますけども運動は必要なので、はい、あとじゃあ年を取ってきてちょっと弱ってきたなと思うワンちゃんも若いワンちゃんと同じくらい散歩はした方がいいんでしょうか そこはあの無理のない程度ですけどもあの特に心臓疾患がないとか、えー、関節炎があるとかそういう病気を持ってない子であればやっぱり積極的に運動はすべきですしやっぱり人間でもあのよく寝たきりになっちゃった方っていらっしゃるでそのきっかけが例えば何か足を怪我しちゃって、えー、歩けなくなっちゃったと怪我は治ったけども歩く、えー、そういう習慣がその期間途絶えたので結果も 寝た気になっちゃって、じゃあ、そこから、じゃあ、再び歩けるようになるかというと、もう二度と歩けなくなっちゃったっていう話で聞くじゃないですか、はい。同じなんですね。やっぱり、こう運動できるうちにやっておいて、はい。じゃあ、その関節が悪くないかとか、心臓疾患があるかないかっていうのは。やっぱり、あの、チェックしてもらってから、散歩の長さを。獣医さんにもアドバイスしてもらった方がいいですよね。 そうですね、うん。やっぱりあの一頭一頭は違いますので、うん、そこはあのアドバイスをあのそれぞれの先生からもらえたらと思います。あの若いうちからえ肥満そういうのが原因でえ病気になる場合も最近は増えています。よくあの人間の方であのー。 病気が昔と違って欧米型の病気になってきたっていうことをあの人の方では聞かれてるかと思うんですけどもそそれ実はワンちゃんの方もそうで、はい、番組後半では獣医さんの「本音トーク」が炸裂お聞き逃しなく、ね、は寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 お気軽にお電話ください猫湾番外編イタリアのベネチアにやってきたよ日潟に作られた海の上の島ベネチア運河にボートが行き交う世界遺産の街15世紀に作られた街がずっと残っています あちらこちらに教会や党広場があります。この朝見つけたのは1匹の猫ちゃん広場を独り占め。 手作りの邪魔をしちゃったかな？ 行ってもいいかな車が通らないからお散歩もゆったり。 まだレストランも開いてないね。 みんなが、朝のコーヒーを飲むお店。 猫ちうん。 あ、えっ、ー、何かもらってる すいません。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 松山市の梅の産地のドリちゃんとミマちゃんのお散歩にお供させてもらっています。よいしょあれい？ワンちゃんにかかってないですか、うん、おしっこ？マナーバンド一応してきたんで。そうなんですね、はい。おむつみたいなもんなんですか。そうですそうです。あのチケット用みたいな感じです。な, なんとなく半公共の場みたいなところだと始末ができないんで。 できない。あの匂いとかが残ってもいかんですし、例えば芝生の上にかけちゃうと芝生がそこだけ黄色くなったりするみたいなんですね。歯もないんですよ。よ歯がないんです。あるじゃない。の下の歯はこれ。なんでだろう。これはもうあの妊娠すると妊娠出産すると人間もなんですけどね栄養取られてる。そうそうそう。 頑張ったんよね。きっとね。ねえ偉かったね。排<笑>泄したうんことかを拾うのはもう最低限のマナーだなとは思いますね。んあとはまあ、行き交う。自転車とか車とか人とかもこう。常に気にしながら。お散歩させてもらってるみたいな感じですかね？同じ道を共有させていただいてるみたいな。 心がけで、うん、ですねもう邪魔にならないように前から車が来たら止まる後ろから車が来たら止まるう ん, うん。でこう確認してからまた自分らも進むみたいなことはしてましたねワンちゃんの様子をチェックしたりとかもできるんですかしますしますあの同じ道を歩くにしても今日はそのちっちゃいそのダウンを歩けたり あ今日は歩かんのかのなとかあともちろん便の様子とか便の回数とかあとは季節によって花粉症なんですよこっちが鳥が。なんでそのあそろそろ花粉飛び始めたなとか思うとかいお散歩の回数ちょっと減らしたりうんですかね。<笑>え<へ><笑>食べるけいよ。 <笑>あのざっとあの何種類か膀胱結石って種類があるんですけどもあの一番あのストラバイトっていう石が多かったんですねはい、はい、今まで昔よく聞きますね、うん、あのそれこそ10年前まではその石が一番多かったんですけどもそれが今ではシュウ酸カルシウムっていう石が多くなってきてるんですねなんででしょうねあの実はこれあの欧米型さっき言った欧米型の食生活ツッコミ入れていいですか欧、はい、欧米米みたいな欧米だ<笑>、うん そういうことなんはい。食生活が食生活が関係している、えー。あとは肥満も関係していると言われていますねは。はい。ということはやっぱり運動でカロリーを少しでも消化しないとということなんですか。そうですね。で、血積について言うと、運動することによって、うんえー、やはりハハハと、はいえー、息がね上がります、はい。はい。息が上がる。そうするとワンちゃんは喉が渇きます。そうするとたくさん水を飲むんです。うん、たくさん水を飲むっていうのは 膀胱結石とかには非常にいいことなんですね。あの石の成分が膀胱に溜まってきても、どんどんどんどんおしっことして水を飲むことによっておしっこをどんどん出してくれれば、うんえー、それだけあの形となる石になる前に流して流してしてしまうし。なるほど。じゃあ先生、猫も結石の子多いと思うんですよ、はい。そういったこともやっぱ運動、猫ちゃんにも必要ってことですか。 必要ですね、うん。はい。猫は散歩にね、外連れ回るのはちょっとできないですけど。はい。はい、猫は散歩は難しいですし、リードをつけてこう歩くっていうなかなかそれはもう一般的には難しいんですけど。逃げる恐れも多いですからね。猫は縦です。縦。縦、はあ、です。縦。よくあのキャットタワーってあるじゃないですか。ありますね。はい。猫は平面の運動ではなくて縦の運動ができるようにしてあげてほしいんですね。 横、えー、じゃなくてななんでなんでで縦すか猫は習慣としてやっぱり犬と違うんですね木登りもできますし、はい、でも家の中ではまあ登れる木っていうのはないんでその代わりまあ飛んで上がれるキャットタワーだとかあのまあ階段があるうちだったら階段ですよね、はい、そういうふうにあの積極的にこうまあ上の方にちょっと あ, のあったかいこう。 あの毛布とかを置いてあの寝れるようにしてあげたいだとか快、はい、適なところがあそこにあるよ上がってみようかなみたいなそうですね、はい、そういうふうに上に上がれるような環境を作ってあげることがあの猫の運動につながりますの で, であとは特に猫、まあ、最近あの、まあ、さっきの結石もそうですけども糖尿、えー、病なんかも。 猫で、まあ、犬も猫も糖尿病にはなるんですけども、特にあの猫の糖尿病っていうのは、えー、人でのあの生活習慣病での糖尿病と同じタイプの糖尿病なんですね。なのであの肥満です。肥満が糖尿病の原因になるんです。 じゃあデブ猫ちゃん可愛いとか言ってる場合じゃないんですねそうなんです可愛いんですよ可愛いんですけども<笑>もうこのままだったら糖尿病になるから勘弁してねっていうような子がやっぱり、うん、最近では多いのでいや別に食事の、まあ、制限というか適量を上げることとそうですね運動になるわけですかそうで す,、ね、そうですそうですえでもなんかなかなかレイジーな怠惰な猫ちゃんって多いじゃないですか、はい、どうしたらいいんですか、はい うんまああの積極的に飼い主さんがもう遊んであげるっていうのでもいいですし、ねまあね、おもちゃいっぱいありますからね、はいはいで。どうしても太ってしまうとさらに運動しなくなるの で, でそうなるとまたさらに太るっていう悪循環なので、はい、もうそこは積極的に、はい、運動してあげることあとはまあカロリーの抑えられたフードなんかもあるのでそういったことではい。 あの体型を維持してあげてほしいですね、はい、すいませんちょっと聞いていいですか、はい、猫ってのは一日何回どれぐらい餌をやったらいいもんなんですか回数です か, か実はですね猫は習慣としてあの一度にどかっと食べない生き物なんですけども、うん、食べてやめて食べてやめてやってますね、はい、実ははそれはあのいいことなんですね、うん、はい。 ドカッとと食べるるまあ、血糖値が急上昇すすんですよ、うん、なのであの血糖値が上がることってあんまり、はい、体にとってはよろしくないのでちょこちょこ食べて、えー、緩やかに血糖値が上がる、うんはい、それはあの実は理想的ではあるんです だ,、ね、だから回数は多くて構わないのでそれをまあ一日の総量を決めてですねあの フードのパッケージのこう裏側見ると体重何キロで一日何グラムって書いてるはずなのでそれを見てそれをじゃあ回数で分けてあげればいいので別にあの一日二回とかにこだわる必要はないです。そうなんですね。はい、わ勉強になりました。ありがとうございます。うちのも運動させます。はい。はい先生は一日、はい、などうぞ。あとちょっとあの通信。これはぜ。おそらく手筋が伸びました。<笑>まああの。 飼い主さんたちにとっては直接関係ないんですけども恐らくこれを見ている動物病院の先生たちからは称賛されることを僕はみんなを代表して言っときますけども、はいえー、太ったワンちゃん猫ちゃんの手術は大変。え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 はい、労力という点で大変なのではい知りませんでした、はい、これは飼い主さんにとっても重大な問題ですねそうですねそんなこと言わず頑張れよって言われるかもしれないんですけども<笑>いや頑張りますよ<笑>、うん、頑張った分はやっぱりそりゃそうですよ、はい、ワンちゃん猫ちゃんにも負担がいってしまうし、うん、太るってそうですナッシングで す,、ね、そうですナッシングで す, ナッシングです 運動と食事先生、あのテレビをご覧のワンちゃん、猫ちゃん、そして飼い主さんにバシッとお願いします人も、犬も、猫も、適度な運動、適度な食事これが健康につながりますぜひ体型以上、飼い主さんともども目指してください大和先生、ありがとうございましたありがとうございましたトレアスロン頑張ってください頑張ります<笑>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 わんそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。